やったやった、うん、いいはい、ここにいてください。しばらくこれを取ってください。カドツ止めろカドツ止めろカドツ止めてあっちイカさんとあの、あっちいかさんといかさん あ, い、うん、あ素晴らしい素晴らしいよいいんだよそれで、合ってるんだよ、ねらしね、<音楽>これ、君たちのためなんだよ 現地の出はよいいいですょかわいい。 けないろいろ<笑>ほら都合があるから。 <笑>待っていい。待って。待って。待って。足跡な<笑><ャー><笑><エー><笑>いっすよね。はいはい<笑>。呼ばれとる。 <笑><笑><笑>からほららい誰かが言っていただいてたは行、いはい、いいきますごいよな。 あげたって階段。その子でいいの？<笑>あんまり知らない。おお水ある<笑>水あったね。そういやいいやん。いいやん アホ そ, そ, <笑>そう。 誰ちゃんですか誰ちゃんの子ですか。 ソフトにお願いします。うんト どんどんどいよんいんよどんどんって言うよどんはいそうそうそうって行って行ってってはいはいはいはいはいはい行っていはいはいはいどこはいはいはいはいいてないはいはいはここいはいはいはいはいはいいはい誰行くい行いはいはいはいはいは 私ちょっと誰いいよ、いいいいいいいいいいいいいよよよよよ響くよ怖いここ怖い、はい、頑張ってめないでこうちょっといいよもできちゃった。 こうこうこう、うこうこうこう、なん、うこうこうこう、誰か言って、誰か言ってって言ってます。そうなんです、はい、集団行動するので。